あ, のまあ、あ, ありもしないことをあったかのように、えー、作るというのは捏造であると思っておりますあのそして内容は不正確であると私の心は夏ごろ あれあれ私は何を言っているんだろうなんで私が寝とうよようなことを言ってるの私は表現の自由を何よりも大事にしている政治家だ。私は放送法を守らなければならないと思っている。私は女性総理を狙うあまり自分の政治信条を捨ててしまった。 私は本来ネトウヨが大嫌いだ。安倍晋三、最も問題の政治家だ。私は自分の原点に戻り、ネトウヨ離脱の宣言を出そう。私は今、はっきり見えてきた。高市は自民党を離党する。高市は政治家をやり直す、と。 うん。